いただきましてありがとうございます旅する気楽持ち柴欧真です静岡市旅行第2日目そして最終になりました今いる僕がいるのは宿泊先のサンパレスホテルさんですでこれから朝食をとりまして今日の目的地の方を先に申し上げますおさんです さて、今回は私、ね、改めて申し上げますと不能産東照宮になります久能山の東照宮には、えー、予算はり3000円でチャレンジしてみようかなと思います久能山東照宮を回らせていただいて一緒に感じるの旅をしたいなといます目一緒に楽しんでいただけたらなと思っれていますので最後までお付き合いくださいでは今回も自えていきましょう朝ごはんいただきますい サンパレス・オレッジってホテルさんの朝食は洋食と和食があるんですけれども今回は和食を選びましたこんな感じになっています 食べましょう のの宿泊でで苦い経験がある仙台の時なんですけれどもコインロッカーを使わないでいたら結局のところ大変な目にあったということがありますから今回はちゃんと使っていきたいと思いますちなみにこのサイズだと800円ですねこれは予想外の出費ですが、まあ、仕方がありません ロープウェイリー到着しましまた、えー、能山駅の表こんなな感じになってます能山駅ののは時、えー、大人往復 運, 運賃と遭が配管料博物館入管料を上がったものは大人のも復運賃が 行ってみましょう。というわけで無事にこちらの日本平ロープウェイの往復チケットゲットしました。 いたし い, います。 後ろの石垣が見えますでしょうかこちら、駿府城ですね。静岡市の駿府城といえば、徳川家康が安年に過ごした城として有名なんですけれども、その家康、亡くなる直前に遺言としてこんな言葉を残しているんだそうです。もし、自分が亡くなったら、自分の骨を、まずは久能山に、そして1年後には日光に、日光の東照宮に分骨するように言ったんだそうです。そして彼は何を望んだかといいますと、自分が死んだ後に、関東、その当時は関東地方には8つの国があったんですね。 その関東八州というんですけど、その関東八州を守護する神になると言ったんだそうです。徳川家康が将軍になり政治の実権を握ったからといっても、まだ江戸時代の始まりの頃は、それほど平和というわけでもありませんでした。まだまだ徳川家に従わない大名も多く、またいつ戦乱の戦いの時代に戻るかもしれない。そんな緊迫した状況が、実は三代将軍家光の時代まで続いたんだそうです。 ですそういう意味では彼の遺言は非常に有効だったのかもしれませんねその別れた魂の一つが久さん東照軍にありますどうもありがとうございましたしはいありがとうございます どううだったでしょうかフルサイズのビデオの方はぜひ僕の YouTube サブチャンネル「バオシンフロントビュー」をお楽しみください本当にスイスイと到着しましたねなんとか来ることができました、まあ、ロープウェイだとこんなにスイスイ楽ちんに来ることができるんですが、これがロープウェイが開通するまでの表参道からの1159段ある階段を登った場合はどうなるのか実際にやってみましたのでぜひご覧ください ということで久能山東照宮の一の鳥の前に降りてきました見えますかね車電あんなところにあるんですよ拡大してみますけどギューっと行ってこれでもまだ車電が見えないいや恐ろしいところに立てたなと思うんです この久能山東照宮の造営の大統領、つまり、現代の言葉に訳すと、現場監督の最高責任者、中井大和守正清という人だったんですけども、この人がですね、本当にすごい方で、我々が今知っている城郭の全ての造営に関わっている、この久能山東照宮、実は、たった1年7ヶ月で感染にこぎつけたんだそう で, で、彼の中井正清の方法のすごいところは、なんと、この山のふもとの方で、プレハブ にあららかかじめ建物を作って置いていこの斜面に沿って作道といって丸太を並べて上の方から張り上げるという豪快な作り方として工期短縮を実現したということなんですねで今でこそこんな風に石が敷き詰められた無骨な感じのイメージがあると思うんですけど当時は手すりもなければ地面もむき出しということで本当に登るのが大変というかもう登るのことさえ嫌だなと 思っってしまうよううよななそそんな場所だったんそうですそれからこの1159段の階段を登ってみますどのぐらいで社務所にたどり着けるのか行ってみたいと思いますでは早速このどの寺社仏閣よりもハードだという久能山東照宮の1159段の階段頑張って上がっていきましょう もうすでに東照宮への道は始まっております一つ一つね自分の苦難が去っていくようなそんな気持ちでやっていきましょう見てください隣には徳音院という家康公ゆかりのお寺があります いつまでこんな観光気分でいられるでしょうかね。 見てください大変ですよこれあただちょっと降りてきて分かったことがあるんですけれどもまっすぐまっすぐ行こうとしたら疲れちゃいますねどちらかというとこう大きく大きく。 迂回するような感じで上がっていくと体力の消耗が少なくて済むんじゃないかなって思いました見てくださいこれヘアピンカーブの内側の方が階段がきついんですよ だとしたら外側外側を攻めて上がっていった方が体力のあもう行き上がってる<笑>あ苦しい、ね、体力の消耗はねだいぶ抑えられると思うんですよね どうですかねちょっとペースが速かったかもしれないんですけどここまで来ましたいやー大変でもここから先がもっと大変。 やっぱりもう一度確認したんですけど、内側の方の傾斜の方がパフです。 地元の方だと思うんですけどちょっと軽く雑談といいますか談笑させていただきましたいろいろと久能山東照宮の前久能山東照宮ができる前のお話なんかも聞うことができてよかったですねえちなみに一の鳥居から歩き始めてざっと10分警戒しました本当は雑談の時間があるので20分経ってるんですけどもまあまあまあまあ あらこんなにありますよこんな切り立った断崖の上によく東照宮を造営できたものだなと本当に昔の人の知恵というか感動ですよねただただ驚くばかりですさあさらに階段を上がっていきましょう見てくださいこれ。 階段がもうなんか邪魔をしてるみたいなそんな感じですよね<音楽>ちなみにこうして久能山の東照宮を。 普通の一般の人が通ることができるようになったのはごくごく最近まあ最近といっても100年ちょっと前までの話です350回目の命日を記念してといいますかその命日が過ぎた頃合いから。 能山東照宮は一般の参拝が可能になったと言われています見てください一の鳥居が全く見えません たったた30分でこんななにも厳しいいい荒のような階段が続いていますただ荒行の後にはねこういう自然の絶景も見ることができたりしてこれはこれで楽しいですよちなみに眼下小本といいますか下の方にあるたくさんのビニールハウスこれはいちごのビニールハウスなんだそうですすごいですねいっぱい並んでるしれっと言いましたけど本当に大変です ですね、やっと一の門に到着しました大変だったこちらが一の門です補足しますと江戸時代創建された当時は武士でさえ簡単には上がることができなかったという非常に険しい場所だったということだそうです<笑>